それでは踊っていただきましょうよさこいチーム佐とかの皆さんですお願いします改めまして静岡市から参りましたよさこいチーム佐とかと申します僕たちの演武に入る前に一つだけお話しさせてください今日僕たちがもうトリカル2つ目ということでここまで運営してくださった実行委員の皆さんこの第1回の を作り上げてくだささった皆さんもちろん今日当日すごく楽しくてこんなにお客さんもたくさんいていいお祭りでしたただ一つだけ知ってほしいのはこの今日本番楽しかった思い出だけではなくってこのお祭りに向けてみんなと練習してきた日々とかこのお祭りの隊列どうしようかなとか振り付けどうしようかなとかそういうお祭りに向けた一つ一つの 日々が僕たちにとってはすごく大切な思い出でしたそんなお祭りの場を作ってくださって本当にありがとうございます<笑><笑>ええー、さて僕たちが踊らせていただく曲は えー、サンク初のオリジナル曲の「ここで輝く」という曲ですこの曲はステージにいる僕たちだけではなくて今会場にいるお客さん全員で初めて完成する曲ですこの曲の中盤に「どんちゃんパート」というパートがありますこのパートはお客さんと一緒にお祭り騒ぎどんちゃん騒ぎをしようという気持ちで作りましたのでぜひ 会場にいる皆さんも手拍子をしたり一緒に右手を挙げて盛り上がっていただいてこの曲を一緒に作り上げてお祭りを最後まで楽しんでいただければと思います。 ルーダーを貫く輝く哺 いいよいよ接続する